こんにちは G ですもうすぐハロウィンですね今回は厳選した役に立たない情報をお届けしますターミナルだけを使います部分2でもラズベリーパイ OS でも OK ですトリックオアトリートの精神でお楽しみくださいまずは超有名なところから スー o a ア t トインストール SL とタイプ SL とタイプして実行します蒸気機関車が走りますこれだけです他に何もありませんもう一度 SL-L とタイプすると小さな機関車になります SL-A だと機関士が「ヘルプ」と言いながら走ります SL-F も面白いですね 詳しくは、MAN、SL でマニュアルが見えます。もともとはターミナルで ls コマンドをタイプミスした時の待ち時間を防ぐダミーコマンドから生まれたものです原稿版は日本の学生が作ったものが公式ディストリビューションに採用されたものですその学生は今は東京大学生産技術研究所の教授だそうです 一通り遊んだら、sudo apt remove sl で削除します。<音楽>次は、sudo apt install o neko とタイプします。 お猫とタイプするとカーソルポインターを猫が追いかけてきます。止めるのはコントロール C です。これもこれだけで何もないです。お猫虎 で、猫が虎猫になります。こんな脱力感もたまにはいいんじゃないですか猫じゃない犬派の方は、お猫ドッグをどうぞ。私はよく知らないんですが、 カードキャプターさくらという漫画があったそうで、お猫さくら、お猫ともよで、漫画のキャラクターの木本さくらや大道寺ともよが追いかけるようになります。このソフトは PC9801 用に作られたのが最初と言われてますから、40年近く前に開発されたものですね。 もちろんその後の改良があったからこそ今も動いてるんですが役には立たないけど40年後にもあるってことは長くみんなに愛されてるってことですね削除するには「ス o do up to remove お猫」 懐かしいというか、面白いのをご紹介します。テルネット、タオル、ブリンケンライツドット .nl とタイプしてください。アスキアートで、スターウォーズの物語が始まります。ラズベリーパイでリモートコンピューティングをするには、 SSH が利用されます。これは情報を暗号化して送信するものですその昔テルネットというプロトコルがあって SSH の先祖みたいなものですが暗号化せずにテキスト送信するんですセキュリティガバガバでさすがにもう使われてないかと思ったらまだあるんですね このスターウォーズはテルネットであなたのラズベリーパイに送られていますスターウォーズは今も最新作が公開されるほど息の長い作品ですが最初は1977年公開なんですね43年前ですよ初版公開の時は生まれてないよって人でも マニアになった人はいるんでしょうね。確かにパーソナルコンピューターの黎明期 Apple II や TRS-80、それからコモドールペットしかない時代にも、スターウォーズ関連のゲームとかありましたね。 この作品は20分もあるので申し訳ありませんが中断します。続きは皆さんご自身でどうぞご覧ください。終わるにはコントロール右ブランケットで停止して Q とタイプしてテルネットを抜けます。もう一つ見るだけのやつを。これも超有名なんですけど、 sudo apt install cmatrix とタイプ cmatrix 名前だけでわかりますよねいろいろパラメーターがあるんですが違いが微妙なので興味があれば man cmatrix をご覧ください削除するには sudo apt remove cmatrix とタイプします 次は懐かしのゲームです。To do apt -install N -invaders とタイプ名前で遊び方もわかりますよね。 終了するには Q をタイプします終わったらスードゥ・アプト・リムーブ・エヌ・インベーダーズで削除ゲームをいくつか紹介しましょうスードゥ・アプト・インストール「パックマン・フォー・コンソール」とタイプ 名前で遊び方もわかると思うのであとは省略します削除の手順も同じなので解説は省略します今度は sudo apt install bastet とタイプ。bastet とタイプするとテトリスが始まります。 同じように、片付け、削除してください。削除されたファイルはまだ残っていることがありますので「sudo apt auto remove」と, とタイプしてきれいにしておきましょういかかがだったでしょうか今回は古い技術や役に立たないけどクスッとするソフトをご紹介しました。 半世紀近く前の技術が今でもラズパイに引き継がれてるんですね先人の大いなる努力に心から感謝しますそれでは皆さんハッピーハロウィーン今回もご覧いただきありがとうございました iPhone12 が発売になりましたなぜか全く金銭に触れないな 昔はワクワクしたのに。12? ミニプロプロマックスなんじゃそれいっそ、ハイパーエクストリームウルトラメガブリリアントも作ればいいのに。買わないけど。ではまた次回。